中間発表。1月期ドラマ、演技が光っている主演女優、1位は井上真央。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1月期放送の連続ドラマもそろそろ中盤戦。それぞれの作品が佳境に入りつつある中、お気に入りの作品も決まってきていることだろう。そこで、クランクイン。では、 1月期ドラマで演技が光っている主演女優の読者アンケートを実施。今回はその結果をランキング形式で発表したい。今回の結果はクランクイン。が2023年2月7日から13日の7日間、放送中の1月期ドラマで演技が光っていると思う主演女優のアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。457名から回答があった。 安藤桜、得票数61票。第2位には、ドラマ、ブラッシュアップライフ、日本テレビ系、毎週日曜22時30分で主演を務めている安藤桜がヤンクイン。元作は、バカリズムが脚本を担当し、安藤がふん、ふん、する主人公、近藤真美が、ある日突然、交通事故によって33歳で終了してしまった人生を、それまでの記憶を持ったままに、 ゼロから生き直す地元系タイムリープヒューマンコメディー人間に生まれ変わるため多くの徳を積むミッションとともにストーリーは展開していく安藤に対しては演技をしていると感じさせない演技力がすごいです自然の演技が最高です声出して笑ってしまいます自然な演技で親近感が湧いたドラマということを忘れるくらいリアルな感じの演技をしてるからとナチュラルな演技への評価が多かった1位 井上真央得票数258票。トツの258票で第1位に輝いたのは、ドラマ、100万回、言えばよかった、t b s 系、毎週金曜21時で主演を務めている女優の井上真央だった。元作は、脚本家、足立直子が描く、切なくて温かい、ファンタジーラブストーリー。愛する人を突然失ってしまった主人公、相馬井上が演じ、 魂だけになっても、ゆいをそばで見守る鳥の直樹を佐藤健。死の真相を追う刑事でありながら、直樹の唯一の媒介者として、ゆいに関わっていく大ゆ譲りを松山健一が演じる。井上は TBS 連続ドラマ主演が16年ぶりで、佐藤健、松山健一とは連続ドラマ初共演となる。そんな元作で主演を飾る井上に対しては、演技力が他を寄せ付けないまさがある。 演技がすごすぎて毎回一緒に笑い泣いてしまいます。笑顔も涙もキュンキュンシーンもすべて自然体で心に入ってきます。素晴らしいです。とその演技力を絶賛する声が多く、さらに限りなくありえないシチュエーションのドラマだけれど、彼女の存在がリアリティを持たせていると思う。ファンタジー設定だけど、真央ちゃんの演技が自然で違和感なく引き込まれる。感情移入しすぎて前はキューケルト。